大豆は一度水に浸したものを煮る作業までしてありますなので結構柔らかいです潰したりとかしながら食べてみて<笑>どんどんどん小さいから2、ね、本こうやってやると空気が抜けていくから。